はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、このね、背景見てわかる方も結構多いとは思うんですけれども、僕の動画では久しぶりでございます。群馬県の前橋にございます。AQ1 さんに久しぶりに訪れております。AQ1 さんといえばね、まあ、大食いの方もたくさん来ておりまして、デカ盛りとかチャレンジメニューとかね、たくさんあるんですが、今回はですね、以前ゾウくんがチャレンジしておりました、唐揚げが揚げる前で 1kg のお肉。 で、ポテトが 1kg と合計2キロ前後のおケモりのね、唐揚げ、ポテトセットを制限時間10分で食べきるというチャレンジがありまして、今回はね、そちらの方に挑んでいきたいと思います。確かね、ゾウんでも10分17秒とかでちょっとね、オーバーしてるっていう、挑む前から難易度が高すぎるってことが分かってるチャレンジなんですけど、クリアできるか分かりませんが、ガスでね、挑んでいこうと思います。 でもう僕がねこちらの永久さんに来たのは1年以上ぶりなんですけどこの1年でですねとんでもない数のサインにとにかくですねマックスさんとあとゾウ君が来すぎなのよね、こっちほぼそう。 2人でここにちょこっとだけゆりもりさんっていう<笑>でもうすでにですね唐揚げとポテトのセットは、えー、作っていただいている最中でございますので到着するまでもう少々お待ちしたいと思いますと<音声>いうことでですねただいまメニューが到着いたしましたえー、こちらでですね合計、OK、です2キロ前後の 唐揚げとポテトの山でございます。10分という制限時間ですので、えー、久々にね、全力で挑もうと思っております。その分ですね、若干、若干というか相当手で食べたりとか、結構ね、水分を取ったりして、閲覧注意の映像になるかもしれませんので、そのあたりはですね、事前にご了承いただきまして、今回の動画をご視聴いただければと思います。あ、あとあれだ。早食いは良くないから、みんな真似しないでね。<笑> じゃそしたら、いつでも大丈夫ですか。はい。元気ですか。元気です。<笑><笑>いくぞ。いや、これ、久々だな、この感じ。三<笑><笑>、二、いただきます。はい、どうぞ。よいしょ、よいしょ。いただきます。あっ。っ 嗯、mm.。 頑張れ あーあっうわあっうわあっうわうわあうわあっうああああああ一応僕の、ね、手元は今1分29でお店さんが、えー、1分31秒だったのでまあちょっとえっ、ー、と僕がもたついたのとお店さんのねご厚意の早めの、えー、タイムと合わせてきりよく残り1分半で結果的にはね8分30秒という 結果で完食させていただきました。口ズタズタうわー。ごいった。<笑>すごいっすよ。あの、もう皆さんあの今回のね。あの料理はもう完全に出来立てなので、唐揚げももう噛んだ。瞬間もう肉汁激発ですし、ほぼ油の温度揚げた油の温度みたいな。<笑> 激アツのね肉汁と揚げたてのサクサクのポテトといや、このチャレンジはやばいですねこちらの駅員さんにもちろん常連さんにもねあのいっぱい食べられるお客様いらっしゃるんですよ今日もねいつもよく来てくださるお客様がですね僕の横にいらっしゃってえそっちらの方もね結構あのデカ盛りとか食べられたりするんですけどその方もめっちゃ早いですよ食うの で 500g 500の1キロバージョンを食べた時でも9分20秒だからあのこれ想定の倍以上はねやばいチャレンジでございます本当に2キロと侮ることの中で今僕もうあごぶっ壊れそうなんで今<笑>すごく難易度の高いチャレンジメニューですのでもしね仮にこの動画を見てチャレンジしたいなって方がいらっしゃれば一発目から2キロはね結構 いと思いますんでぜひね、1kg から挑戦してみてもらって、いけそうであればね、2kg 挑戦してみてください。またね、その他にもですね、まぁ、あ、あの、おけもりうどんだったりとか、デカ盛りとか、いろんなね、ご飯もの丼物系のメニューも販売してますんで、ぜひね、デカ盛り以外にも、美味しいこの食べ物を食べに来てください。ちょっと、ただいまですね、ご厚意でデザートにということで、えっと、メロンいただきました。ちっいたきます。<笑> おいしい。うん。なんか久々に来たら。 めちゃくちゃゃくメニュー増えてる気がするそっかみんなが無茶ぶりするから勝手に増えていくんだ<笑>大食いの人たちがあれできますかあれできますかで<笑>基本的にあの大食いの選手が食べてるものに関してはみんながお願いして作っていただいてるものなので既存のメニューではおそらくありませんただですねまあその日にその材料があったりとかしたら作れる場合もありますんでいろんな選手の動画のやつを見てこれ食べたいなと思ってくれたら店の方にお話していただけたら 出てくる可能性もございます日本語今おかしいな。お腹いっぱいでね。ごめんね。<笑>ということで、改めてですね、ただいまデザートでいただいたメロンも完食させていただきました。ごちそうさまでしたで、まあ。ということでですね、先ほどね、エンディングのつもりで話した後にご飯が出てきたので、もうエンディング取ることはございません。<笑>ぜひね、皆さんも気になってくださったら、この AQ1 さんね、食べに来てください。またね、えー、本日の動画が面白いなと思ってくださった皆様は、ぜひね、コメント欄にコメントと、 えー、いいねボタン押していただけたら、えー、嬉しいです<笑>嬉しいです、はい、それでは次の動画でお会いしましょうじゃあね